いたします。それではご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。では頑張って踊りましょう。